それでは計算機数学1の第9回の授業を始めますまず前回の授業のまとめですえっと前回は拡張ユークリット互助法の性質についてまあ定理を述べた後で拡張ユークリット互助法の応用として方逆元の計算を行いましたえ今回の授業の内容です で今回は拡張ユークリッドの誤助法のまた別な性質について述べた上でえ拡張ユークリッド誤助法のまた別な応用としまして実数の連分数展開を取り上げたいと思います。それではえ拡張ユークリッド誤助法の性質に関する議論から入っていきたいと思います。えっと、まず今回取り上げる性質を定理の形で述べます。 今回は f と g を整数としましてで f が g 以上で fg とも皮膚の整数ということにします。えそして乗用、えー、付きの序算により皮膚のラムダの値に対して r1 から r ラムダ r ラムダプラス1とそれから q1 から q ラムダを、えー、各所ゆっくりと情報、法ゆっくりと誤情報、拡張ゆっくりと誤情法と同様に定めます。 これまで通りこの r1 から r ラムダプラス1は乗与それから q1 から q ラムダが小ということになります。それからこの序断に伴って生じます s0 から s ラムダ s ラムダプラス1とそれから t0 から t ラムダ t ラムダ1これらはこれまで出ております拡張ゆっくりと補助法と同様に定めます。 えー、と Ri と Qi については、まあ、これまでのそのークリッドご助法や拡張ークリッドご助法などと同じように常、まあ、用付き序算によってこのような形で定めます。えー、それからまあ Si と Ti に関しましても、まあ、これまでの拡張ークリッドご助法出てきた形と同じように、えー、と定めます。でえっ、ー、と これからがその定理の主張なんですけれども、まあ、今回はその ti や si に対して次が成り立つというものですまず a としまして、えー、と i が0からラムダプラス1に対して t i かける t i プラス1が0以下かつ ti の絶対値は t の i プラス1の絶対値以下であると、えー、すなわち、えー、と ti と ti プラス1となり合う ti 同士は互いに異符号であるということを ででなければ異符号であるとといいうことを言っていますでそれからあと i が0からラムダに対して si×si si プラス1が0以下かつ si の絶対値が si プラス1の絶対値以下になるとで si と隣り合う si 同士についても0、まあ、でなければ異符号であるということを言っていますで、えっと、次の主張 b はと ti と si に関する、まあ、絶対値の性質でして と i がゼロからラムダプラス一に対して r の i マイナス一かける t i の絶対値が a 以下、かつ r の i マイナス一かける s i の絶対値が b 以下という性質です。以上があの今回主張する定理の性質です。それでは定理の証明を見ていきます。まずと主張の a ですけれども、あの帰納法を用いて示します。 とここでは最初にこの ti に関する性質から示していきます。えー、とまず、えー、と i コール0の時はまあ明らかであります。そして、えー、と次に0から i に対して、えー、この主張が成り立つと仮定します。でこの時この ti プラス1イコール ti マイナス1マイナス tiQi という式を考えるわけですけれども、えー、この キノコの過程からですね、この ti-1 と、まあ、ti というのはえ異なる符号を持っていてでかつ、えー、と ti の絶対値は t の i-1 の絶対値と等しいかそれより大きいということが言えます。えー、でこれらの事実から考えますと、えー、こちらの式にありますように、えー、ti プラス1の絶対値というのは ti-1 の絶対値プラス ti の絶対値かける q i ということでまず、えっと、ti プラス1の絶対値はあの ti の絶対値と等しいかそれより大きくなることそれから、えっと、t の i プラス1の符号は、えっと、ti の符号とは逆になることが分かりますまああのこれは、えっとまあ、もし分かりにくければ、まあ、t が0のところからですねあの t の0からですね、こう一つ一つ1ステップずつ計算していけばあの分かると思います。で、えっと、SI の場合にも、まあ、同様にして同じような性質を確かめることができます。ただし、えっと、SI の場合は、あの機能法は i=1 から始めるというところに注意してください。え次に主張の B の証明です。とまず、その拡張リュークリットのご情報によって成り立つ性質から、 と a かける s の i マイナス1プラス b かける t の i マイナス1イコール r の, r の i マイナス1ですねえこの等式の両辺を ti 倍しましてこれを1式と置きますえそれからと i を1ステップ進めて asi プラス bti イコール ri の両辺を t のマイナス i マイナス1倍しましてこれを2式と置きますえそして 1式の両辺から2式の両辺をそれぞれ引くことでですね、まず a かける s i 1 t i s i t i 1かっことじ、イコール t i かける r の i-1-t の i 1る r i という等式が成り立つんですけれども、以前の授業でやりました、この定理の 4.25 の主張 d から、 この s i − 1 t i s i t i − 1というのがちょうど -i −1 の i−1 乗に等しいということが言えますのでここを置き換えるわけですね。そうしますと左辺の方は一番下の行の式にありますようにプラスマイナス a ということになってまずこのような式が成り立ちます。 で、えっと、今示した式ですね、プラスマイナス A イコール TIRI-1-TI-1RI というのをここに書きましたけれども、ここで先ほど示しました主張の A より、その TI と TI-1 がその異なる符号を持つことを用いますと、とまあ、A というのは結局、その tiRi-1-ti-1×Ri -ti の、まあ、絶対値に等しくなるわけですけれどもこれが、えー、と ti の絶対値 ×Ri-1 プラス ti-1 の絶対値 ×Ri に等しいことがわかりましてでこれはあのー、ti の絶対値 ×Ri-1 失礼しました ti の絶対値る r i 一以上ということがわかります。 でまあ、同じようなことをですね、この SI に対しても示すことができます。以上が今回の授業での拡張ユークリッド互除法に関する性質の紹介でした。